こんにちは。阿蘇市食生活改善推進委員協議会一宮支部です。今日は夏野菜の揚げ物をします。 教えてくださるのは大空さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。え、そしてお借りしてきた器はこちらです。えー、阿蘇市、坂、えー、魚市にあります。滝室窯さんの作品をお借りしてきました。夏らしい涼しげな器に。ですねいい色ですね、はい、そして今日は夏のお野菜がたっぷり。はい、あのー、これ食べると、やっぱり夏バテにも。そうですねす。あの、かぼちゃのね、カロリー。うん。 ナスビのなんとかありますよね。うんはい、なんかいいらしいですよね。なんか栄養がないようにも見えるけどですね。うんまあ、ねでゴマゴマの繊維とかパプリカまたね。うんうん、それなりにま栄養がしいじゃないんでその辺はちょっとこらえてください。<笑><笑>とねオクラもこうネバネバしてるし。はい、あのネりもあるのを体にいじみますから、うん、あんまりこう里芋でもですね、うん、まあ使い方によってあれですけど適当にその粘りは使ったほうがいいらしいですけど。うん、はい。はい 早速教えてください、はい、ま, ずまずあの里芋の皮をむきますはいこれは今度はあなすびをですね、はい、またこれも立派なはいこれはですね中長のなすびですかね で, れいいでこれを半分じゃちょっと大きいから三等分ぐらい これを半分して分大きいとどうしても火 の, の通りが悪いからここ筋をちょっと1センチぐらい深さのですね3本ぐらい入れて、はい、これは一口大の角切りですね、はい、であとはオクラですね。 オクラはヘヘタタを取って、はですねぎりぎり切って角のちょっと色のついた、はい、ガッグとかなんかね加わりますからそこちょっとこう面取り、うんうん、斜めに面取りしさあで今度は揚げていきますの、うんはい、で今度油をフライパンに熱して1 7 0度ぐらいですね。はい たそしたらだしを、はい、だし汁を入れます。酒とみりんな入れて、みりん と, とお醤油こはい。それからこれをちょっと入れて。ニ、う、コ、ん、と昆布の昆布。ねえ、美味しそ う, そう。これに、はい、揚げた野菜を入れます。全部入れます。 でこれをですね、ちょっと手早く混ぜます。もう火は消します。あ〜あ、美味しそうですね。ね、同じむように。うん。で、これ好みでごま油をたらっとくしてもらうと中華いいです ね, ね。うん。生姜の絞り汁でも。あ〜ね。はい、かき揚げです。出来上がです。夏野菜の揚げ物。はい。